演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますは、まあ、このスリーツモースがいつもネガチーのもちもちプレートを食べたいと思いますまたスリーツモース出てきましたねこのスリーツモースが出てくなんだろうな ちょっと赤みがまますすねこれはは今回たでかわいイいか怖いか出たら可愛かわいいよね。 いちごと2つに言うで、もちょっといちごは入っていて欲しかったです。3本はちょっと感じ。いまいちでしたね。というわけで、こちらも点数とさせてご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部収明。